なれアクショ今この時。 Bye, Ruth. 大津精神爆童 沿当、はい、の皆様ありがとうございました